ジジャマジャママヤマケン TV It's short time. ですありがとうございます今日はコンビニのお酒コーナーでこんなものを見つけてきましたはいドンキリン氷結デリシアスピノ・ノワールアルコール 8% ストローングはいこちらをですねちょっと買ってきたんで早速飲んでいきたいと思いますピノ・ノワールってちょっと分かんなかったんですけどこれブドウっすね ちょっとめちゃめちゃパッケージぶどうついてるんで氷結のねストロングなんでアルコールが 8% あるんですよだからねなかなかグッとくるんじゃないかと思います僕ね氷結めっちゃ好きなんですよだからこのピノピノノワピピ ピ, ピ, ピノノワールにも期待してますプシッとあ香りめっちゃぶどうだこれいやブドウ感強いですねアクエリアスのグラスに注いでいきたいと思います 色、結構クリアですねもうちょっと赤いんかなと思ってたんですけどこんな感じで結構透明感が強いですうっすらちょっとグレープ色って感じですねいただきます うん、これねやっぱアルコール 8% だから飲み応えあるああこれもグいグい入っちゃうわすっごい飲みやすいですうん濃い味わいって書いてあるんですけど まさにその通り濃い味まあちょっと例えるならね3ヶ月ぐらい熟成させた牛肉をもう一晩寝かせてさらに漬けダレに漬け込んでその次の日また塩コショウを振ってさらにもうローストさせた牛肉を熱々のフライパンでジュージュー焼いて。 美味しくいただいた時のコクと深みやそのくらい濃い味わいやっぱ「氷結」シリーズは美味しいあピノ・ノワールね赤ワインの代表的なブドウ品種だってそれがピノ・ノワール なんか今すげえバーで飲んでるような感じめっちゃ今なんかオシャレな気分ですわオシャレ感爆発してるねこれオシャレ感が爆発しちゃってる今このピノピノピノノワールデリシャスデリシャスデリシャスデリシャスデリシャスデリシャス もう冬だな、これ。寒いもん、最近。飲んでみた、あのー、感想なんですけど、いや、正直ね、おすすめ。ぶどう、ぶどう好きな人は絶対好きと思う、これ。アルコールもね、8% あるんで、結構、飲んでる感があるんですよね。お酒を。うん、だから、 あの、ブドウ好きで、しかもストロングが好きな人は、絶対好きだと思う。そんな感じのピノノワールでした。